こんにちは。一宮中学校2年の内原です。今日は、麻生広域行政事務組合消防本部中部消防署に職場体験に来ている仲間たちをリポートします。はいはいはい、いい<笑>職場体験に来ている渡辺さんです。渡辺さん、こ の, こ の, 職, この職業を選んだきっかけはなぜですか将来、消防関係の仕事に就きたいと思ったからです。理由は どうしてですかまあ、興味が小さい頃からあったからですこの仕事を体験してみて楽しかったことは何ですかこの消防職員との会話が楽しかったです今梯子を登って訓練をしていたけどはしご訓練はどう思いましたかと上から見るのはとても怖かったですここで3日で学びたいことは何ですか将来消防官関係の仕事に就きたいと思っているので 一つでも多く学びたいと思います。えー、具体的にどんなことも学びたいですか。どういう鍛冶や事故なのにどういう道具を使うのかを知りたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。今から何をするんですか。綺麗をやります。どのようにして行うんですか。えー、一層者目はボンベをからって、二層者目はマスコールだをからって、三層三層者目は全部です。 待ってくださいはい、まだまだいけます。<笑> どうしてこの職業を選んだんだですか<笑>、えー、消防士が、えー、人を助けている姿がかっこよくて体験してみたいなと思ってきました指導してくれている人はどんな感じですか、えー、とてもみんな面白くて、えー、コミュニケーション力が高くてとても親しみやすい人たちですありがとうございました<笑> うしたいと思いますみんな真面目で素直であの一緒に仕事していてとても楽しいです胸の方うに「390代」と書いてありますが。 消防者の方は産学救助隊にも入られているのですかえー、と麻生の消防の中でえっ、ー、と産学救助隊に入っている人数が20数名いるんですけどその中でも僕が一番年下で入ってます最後に中学生に一言お願いします勉強も大変だと思いますけど頑張ってください これからもかお仕事頑張ってくださいありがとうございますありがとうございました2日目の職場体験が間もなく終わろうとしています今日は今日取材してみて感じたことはみんなそれぞれ楽しかったことや大変だったことがあると思いますがしっかり一生懸命訓練していたところが印象的でした残り3日間精一杯頑張ってほしいです